私の結果ですが、前半はオーバーだったんですけどチャンスに2回してあれたんですけどどっちも外しちゃってでもったいない動きの打ち方もしちゃってちょっともったいないなっていうのがすごいあります、はい、で雨の日は結構距離感は言いにくくなるのでそこはしっかり合わせるように意識して頑張となりましたで後半アンダーでイバーのレ頑張ります頑張ってください 前半42回で、えー、雨の日に気をつけたことはダフらないことを受け取れましたはい後半もダフらないように気をつけていこうと思います前 半, の半は前半の反省は前半の反省は簡単にボギーにしちゃったので気をつけたいと思いますはい、はい、ですちょっと OB 残念でしたね<笑>、はい、後半頑張ってくださいアニナユリカです前半は35でした 後半はクラブ選択に気をつけて、ンのチャンスを作っていいいきたいと思います雨の日、気をつけることは、まあ、本当に縦距離が変わってくるので、まあ、クラブ選択をいつもより多めに取ったりとか考えて、どのぐらいのいやるのを、どのぐらいのプラスする 百五十ヤードだったらどのぐらいスラスム？百五十だとまあラインにもよるんですけど、うんうん、<笑>まあ零点五から一本ぐらいのクラブを変えております。後半も頑張ってください。はい、ありがとうございます。前回優勝だったよね。今回も頑張ってください。はい、ありがとうございます。ち<笑>ょ、はいえー、っと、はい。森朝希です。えっと前半三十九回でした。 雨の日に気をつけていることはあのグリーンが濡れているのでその濡れたグリーンに対応できるように気をつけましたが反省点はそのしえー、っとなロックバットをすごいショートしてしまって最初から合わせることができなくてあのスタートでちょっとつまれてしまったので最終ホールの 30m ぐらいのバリバットはもしも楽しむような気持ちでもうなんかこれはもう。 自分の感覚で絶対しっかり打ってやるっていう気持ちで、ちょっとオーバーして、2メートルぐらいの下りも。カップしか見ずに打ち込みました。大成功でした。<笑>ありがとうございます。まあ、ちょっと前半思うようなスコアにできなかったので。どんどん巻き返して、後半絶対バーッと取ります。はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、食事楽しんで。はい。 それだけなるみです。えっと、前半のスコアは三十七です。ワンオーバー。バンオバです。反、は、省、い、点、ちょっとショットが荒れていたので、後半は調整できるように頑張ります。はい、で、雨の日に気をつけてることは。ちょっといつもよりも飛ばないので、うん、しっかり打って行くように気をつけてよ。じゃあ、クラブ選択じゃなくて。 強く強してクラブ選択も、まあうん、あります、はいまあ、場合によるだろうけど、はい、150ヤードはショットで、結構雨が降ってたら、プラス何ヤード。 プ、うん、ラスゴヤードぐらいの考えます か, か？わかりました。じゃあ後半頑張ってください。はい。ありがとうございます。はい、第1回優勝者。片<笑>隅で す, おす、はい。お疲れ様でした。お疲れ様です。前半は35でした、ね。35。はい。今んところトップタイプ。前半は。 左手のパー5でバーディーかれて、パー5というよりもピッチャんにいるので、後半は雨に気をつけて、ちょっとショットガン定するように頑張ります、はい、雨の日に気をつけていることは、距離と方向性が合うように気をつけています。はい で、距離はどんな感じ、やっぱり百五十ヤードだと、プラス五百メートル。はい、少し大きいメニューが入ってます。わ、はい、かりました。あの、今日も十七番気をつけて。十<笑>番はい。では、番の、パーフイブ。はい。<笑>気をつけてください<笑>、はい<笑>。はい。じゃあ、あ後半。撮影入りますんで、よろしくお願いします。お、は、願いし<笑>中井あゆです。えっと、前半のスコアは三十六でした。おええーはい、今のところ三位タイム。 3位タか、1位は、うん、1位はワンで、えっ、ー、と、前半の反省点は、ちょっとアプローチ、乗んなかったらボディ打っちゃったんで、ちょっとそこが反省点です。後半の意気込みは、えー、と多分雨降って寒いんであの、元気よく頑張りたいです。 雨やむといい。はい、雨やむたいです、はい。で、雨の日の注意点は、うん、ドライバー、フェイス面滑っちゃったりなんで、あのちゃんと打つ前します。そうなんだ。はい、全然違うやっぱり。え、全然違います。あ、そうなの。はわ、い、かりました。じゃこれはあの放送してちゃんと視聴者に伝えるようにします。は い, や い, やいや。はい。<笑>じゃあ、はい。 どうぞ。はい、小、え、木、っと、の春美です。前半のスコアは三十九でした。えっと前半の反省点はパターがなんかあ短い距離も全く入ってくれなかったので、えっと後半はあのパターが入るようにもっとしっかりとゆっりラインを打って、一対一だ丁寧に頑張りたいと思います。雨の日の反省点は反省点じゃないよ雨の日気をつけるだよ、ね、<笑>雨の日に気をつけること。 私の場合なんか、雨降ってると結構急いで打っちゃうであのでひと言置い て, てしっかりあの定まってから打ちたいと思います。 でも濡れちゃうからねそうちょっと焦っちゃうね焦っちゃいます、うん、もう焦らないようにり頑張ります後半頑張ってくださいありがとうございますあ、はいはいえー、といますは高山代わりです前半は37です課題<笑>焦点は、うんえー、とノーバーディーなのでと後半バーディー取れるように頑張ります雨の日の注意点は ツイングテンポが早くなりやすいのでいつも通り振れるように気をつけます以上ですはい頑張ってくださいはい、サミーナツです前半は3 9でした完成点はバーディーが取れなかったので後半はバーディーをたくさん取れるようにしたいと思いますはい 雨の日は、えー、グローブをたくさん持っていきたいと思います。うん、おすごい基礎的なもの。はい、<笑><笑>はい。まあ、ちょっとグリーン濡れてて、最初、あの、スピード合わせるの難しかったよね。そうですね、うん 重, かすはい、重かったです。後半じゃ、あ頑張ってください。はい。はい、頑張っていと思います。はい。 えっ、ー、と石山ことです。前半のスコアは40でした。えっ、ー、とちょっと朝からダムを打ってしまったので、後半はえーを入れ直して頑張りたいと思います。はい、雨の日に注意することは？ えー、グリップのプレッシャーが強くなるので、それを気をつけて回りたいと思います。はい、後半頑張ってください。はい、まだまだま、まだまだチャンスあるんで。トップはワンダーで五打差です。<笑>頑張ってください。<笑>頑張ります。はい、はい、はい、大島さサんサです。前半ワンオーバーでした。 えっと後半はもっとバディ取れーニンに頑張りますまだまだチャンスかな、はい、あと2打差だったはい頑張ります<笑>いいやいやはいそうですね雨の時に気をつけるとパターンの距離、えっと、感変わらないように対応できるように頑張ってきますちょっと重いよそうですね相当重くなってるはい<笑>、ね、後半も頑張ってくださいはいありがとうございます、はい、いいですかはい <笑>スススいな名前名前名前シンンンででででですすす<笑>、うんえー、ーーバーでしたたた全全然然チチャャああるるよよかかかかっっって前半は何がが悪悪ョットが悪かったので、うん、しかしどんなふうにぶれてました、ね、なんか距離が悪かった<笑> ご飯はうん。<笑>頑張ります。うん <笑>反省点は、そうですね、結構いいところにつけてはいるんですけど、や、う、れ、ん、にそこ、うん、ぐらいのバーディーパッドを外してから、ちょっとリズムがおかしいので、後半、しっかりそれをリズムを修正していけたらいいなと思います雨の、はい、注意点は、まあ、芝が重いので<笑>、しっかりクリーンにボールに当てられるように<笑>。 はい、していけたらいいかなと思います。距離とか考えてますか、はい？距離考えてます。少し落ちると思うので、はい、バンバンってちょっと上げて。さ、はい、か, かりま氏くんでいい。後半まだサンダさん、ねはい、チャンスはあるんで。このトップワンアンダーは、そうですね。まあ後半雨ひどくなるかもしれないんで、ちょっと縮めて行ったらいいなと。頑張ってください。はい、ありがとうございました。金武涼です。 前半はオーバーでした。えっ、ー、と前半は3パターン見返しちゃったんで、えっ、ー、と後半はポターが入るように頑張りたいと思います。雨の日はえっ、ー、と焦らずに準備をしっかりして落ち着いてプレーしたいと思います。はい、頑張ってください。お願いし ま, すまだチャンスたくさんあります。はい、皆さんの手で す, す。頑張ってください。